この間ね、私、餅にいたずらされたんですよ。あのー。 あれはね、トライセールの撮影だったんですけど、なんか餅が鏡の前にね、座ってたの。で、私もちょっとね、なんか前髪のチェックかね、なんかしたかったから、その鏡をね、こう覗き込もうとしたの。そしたら餅が突然振り返って、私のおでこにね、チューしようとしてきたんですよ。で、もうびっくりして、あの、完全にね、そしたらなんか餅がニヤニヤしてて、してやられた感がありましたね。はい。<笑>なんか突然餅そういうことすんだよね。なんか、 えみたいな。全然私が予想してないところで、すごいそういうなんか突然可愛いことをして、こちらをドギマギさせてくるというね。あの子は意外とね、小悪魔なんですよ。<笑>えー、ラジオネーム、ポポイさんからいただきました。ありがとうございます。もちろん、こんばんは。先日のラジオ青天井で、え、天さんが、 この間、餅が突然私のおでこにチューしようとしてきたんですよ。餅は突然そういうことするんだよね。あの子は意外と小悪魔なんですよ。過去どこか自慢げ、とおっしゃっていました。あまりの衝撃で僕は椅子から転げ落ちてしまいました。もちは普段からこんな小悪魔のいたずらをしているんですかっていうことなんですけど。どういう話の流れでこんなね、話、あ、いたずらのコーナーか。あー、なるほど。いや、いや別にいたずらしようってした、してるわけじゃなくて。 なんか言ってしまえば、なんかそこに顔があったからというか<笑>、そのね、私が座ってて、で、テンさんが鏡を自分、なんかその、前髪直すかなんかで、鏡を覗き込んでた時に、すごい近くに顔があって、まあなんか別に何を思ったっていうわけでもないんですけど、なんか、チューってこうしようとしたら<笑>、もう予想通りの、皆さんが多分予想通りの反応をしてて、 いや、なんか、え、もうちが持ちがチューしあー あ, あ、みたいな感じになってたから、その後、ちゃんと、しました。しましたっていうか<笑>、あの、オープニチューって、しました。はい、っていうね、話があったんですけど、まあ別にそれはね、女の子同士ですし、あ、なんかなんならちょっと家族みたいな感じだから、なんだろう、スキンシップみたいななんか、そういう感じですね。あんまり男性の方って、あんましないですよね。男性同士の方って、何な ん, なんでしょうね、あれ。 女の子とかって、私もそうですけど、こう、手繋いで歩いたり、腕組んで歩いたりとか、結構しますよね。なんか小学校の時に私もそれこそ、もう親友の二人でずっといた子がいるんですけど、その子と毎日手繋いで、登校、登下校してて、なんか、あの、手洗いとか行くときとかも、なんか腕組んで、なんかギューってしながら、なんか歩いてたら、すごい、あの、からかわれた、なんか男子、生徒、 さんになんかあの、からかわれた記憶があって、あんまりしないですよね、本当に。まあでもね、まあだから別に変な意味はないんですけど、まあそういうこともあって、別にいたずらをしようとしてたわけでもないです。あの、家族愛みたいな。なんか、今日も頑張って生きてるね、みたいな。そういう気持ちで、はい、しました。はい、ということで、たくさんのお便りありがとうございました。引き続き番組宛てのお便りお待ちしています。